どうかよろしくお願いします噛みませんでしたではよろしくお願いします、えー、はい、えー、会場の皆さんこんにちは千葉、えー、県柏市よりやってまいりましたキラクド練習もしてるんですがなんせやっぱり全員で揃うことがなかなか難しいという状況でしたのでちょっとミスるかもしれませんがすごくご愛嬌でよろしくお願いしたいと思います、えー、それではキラクド 行くぜよ来い I want y e なる会場の皆さん、はい<笑>の、ね、ま一はい、気楽堂の皆様でし手をお願いします